ようね、トミートミーかしばらくじゃねえかわかるぜカンムリってやつだろ !15 年か昨日のことのようだあんたにとってはな失った時間は戻らねえだが面倒は見てやる取引はもうお宝とはご対面したかいやはめられたカリーとリーは死んだふざけんなよトミー金は無事なんだろうな いやソニー、金も盗まれたマレじゃねえ俺の金だぞ俺を殺せるんじゃねえただじゃ、そまねえぞ落ち着けソニー金も薬も取り戻す絶対だカメ連中の一物を添えてなお前がバカじゃねえこと知ってるだが俺も馬バカじゃねえ他の奴なら、とっくに殺してる長い付き合いだ 今回はチャンスをやる任せろ必ず取り返すまた連絡する